けど Watch out! 「さくら サイズならかじょうばるきのせいか。 はい、じゃあ踊り子の皆さん、一気を整えてください。改めまして私たちは、えー、南の町小山市からやってまいりました新劇名、秋田と申します。今日はですねちょっと限られた人数なので、えー、こうねオリジナル曲を披露がちょっと高々できなくて申し訳ないんですが、続いてもですね、えー、元気いっぱいに踊りを披露していきたいと思います。続いての曲は、髪型という曲を披露したいと思いますので、踊り子ちょっと準備してください。お願いします。 えー、私たちはですね、えー、小山市の